この人は時折、本当に時折、正気に戻ったのかとも思ってしまうようなまともなことを言い出すので、なかなか評価しづらい人ですね。どうも、政治いろいろの学部です。国民民主党の玉木雄一郎氏が共産党を批判した模様です。 毎日新聞の記事を引用します国民民主党の玉木雄一郎代表は31日、日本放送の番組で共産党のどこが嫌いかと問われ、個人的には非常に尊敬できる方が多いです。市委員長にしても非常に知的ですし、ものすごく話のできる方だと思っているんです。と語った。その上で、 自衛隊をなくすとか、日米同盟破棄とかっていうのは、現在の安全保障環境を考えるとあり得ないと言及。日本国の根幹には天皇というものがやはり明確に位置づけられるべきだとも強調した。とのことです。注目を浴びた今回の衆議院議員選挙。各テレビ局は自民党の獲得議席について、テレビ朝日が 243、テレビ東京が240、TBS が239、日本テレビが238と相対的に低い数字を出していました。一番低かったフジテレビに至っては230と本当に出口調査してたのとさえ思ってしまう数字です。まさか出口調査を受けた人々がフジテレビですがと言われたので、ああフジテレビか。 嘘をついてやれと思ったわけでもないでしょうし。結果から言えば自民党は過半数233を大きく超える261議席を獲得し、単独過半数を実現させています。公明党も公示前の29議席から3議席増やして32議席を獲得。自己を合わせると293議席となり、これは 工事前の自公議席305からわずか8議席の減となっています。自民党単独で見た場合、工事前が276議席でしたので15議席減らしていますね。対する野党第一党立憲民主党はどうだったのでしょうかマスメディアの事前予想では100議席を超えるという予想も多かった中で獲得議席は 96議席にとどまっています。これは工事前の109議席と比べると13議席の減となっているわけで、自民党の減議席数と対して変わらないんですね。反日左派の国内マスメディアからすれば歯ぎしりするほど悔しい結果だったのでしょう。毎日新聞などは、自公が3分の2を下回る9年ぶり 再可決が不可能になどというタイトルで記事を掲載し、荒探しに躍起になっている印象を受けます。今回の衆議院選挙、野党にとってはある種のボーナスステージだったと言っても過言ではありません。東京五輪、コロナ対策で不当な言いがかりをつけて菅政権を叩き、続く自民党総裁選では圧倒的人気を誇った高市氏ではなく、 岸田氏が選出され、野党にすれば付け入る隙は十分だったわけです。にもかかわらず、立憲民主党は13も議席を減らしているわけです。これには様々な理由があると思います。立憲民主党では小沢一郎氏や辻元清美氏が落選しています。小沢氏は比例で復活していますが、辻元氏は比例での復活もできませんでした。 小沢氏の落選は有権者が批判をするだけの人間に明確な脳を突きつけた結果だと言っていいでしょう。小沢氏を剛腕などと称するメディアもありましたが、剛腕は剛腕でも、ただ単に自分の地位を守るためだけの剛腕であったことが白日のもとにさらされた結果と言っていいでしょう。辻元氏の場合、小沢氏同様に批判しかしない。 口だけ嘘ばっかりつくといった点がクローズアップされたという点に加え、大阪には維新という受け皿が存在していたということも大きいと思います。日本維新の会は公示前の11議席から実に4倍近い41議席へと大躍進を遂げており、これは大阪府政、市政において吉村大阪知事、松井大阪市長が 地味ながら着実な成果を積み上げてきた賜物なのではないかと思われますが、実際のところはよくわかりません。確かなのは、自民が信用ならない時の受け皿は維新というのが、少なくとも大阪では常識となったと言ってもいいということではないでしょうか。大阪19選挙区のうち、維新は実に15の選挙区で勝利。残る4つは公明党候補が占めたものの、 公明党が勝利した4つの選挙区には、維新候補者は立候補していませんでした。日本維新の会は、大阪小選挙区においては、勝率 100% を達成したわけで、これは恐ろしい強さと言っていいでしょう。本来であれば、自民党に反対する勢力の受け皿とならなければいけなかった立憲民主党ですが、 マスメディアが躍起になって作り出そうとした追い風を利用してもこの結果とは、大惨敗と言っていいと思います。そしてその原因のもう一つは、やはり共産党との連携にあったのではないかと思われます。玉木国民民主党代表が言うように、共産党の政策である自衛隊をなくす日米同盟破棄というのはありえない政策なわけです。 普通の考えを持てる人であれば、では自衛隊を破棄し、日米同盟を破棄してどうやって国を守るのかという当たり前すぎる疑問にたどり着くはずです。憲法9条があるからとか酒を飲み交わして話をすればいいと本当に思っている人がいるとすれば、それはもはやもうお花畑の住人としか言いようがありません。憲法9条を 中国などが守るというのなら話は別ですが。ちなみにその共産党、委員長を務める C 氏は比例で出馬しています。小選挙区から逃げたと思われても仕方なく、委員長自らが比例名簿の筆頭に乗るとは、自分だけなんとか議員の座を死守しようと思っているとしか思えません。20年以上も独裁を続ける C 氏らしいやり口ですね。 このような共産党と共闘を決めたということも立憲民主党大惨敗の原因の一つではなかったのではないでしょうか。玉木祐一郎氏率いる国民民主党は公示前の8議席から3議席増やして11議席としています。この3議席増は時折目覚める玉木祐一郎に対する評価の表れなのかもしれませんね。岸田首相の言う通り、 政権選択選挙となった今回の衆議院選挙。有権者の選択は理想論では国は守れない。批判ばかりで対案を出さない野党は信用ならないということに落ち着いたのではないでしょうか。共産党と手を組むということがこういう結果を招くということに全く気づかなかったとすれば、立憲民主党執行部は無能の集まりとしか言いようがありません。 立憲民主党と共産党が目指した野党共闘。その結果はマスメディアを除く大方の有権者の予想通り野党共倒れに終わったわけです。日本もまだまだ捨てたもんじゃないと思える結果に落ち着いたということが言えると思います。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。